地元の甲、ね、州市の甲州連というところのメンバーでございます。 一緒に頑張っております。これからもよろしくお願いします。えー、それではですね、私ども今日踊る曲は19年前に菅原君が初めてオリジナルオリジナル曲を作りました。その曲を踊らさせていただきます。こういれ遺伝子っています。ユニフォームも一緒。全て一緒です。踊り手が違います。これだけです。次の世代に渡して行きたくてこの曲を。 りしし、はいままそれでは参ります原親子が心を一つに執行上水の里に舞うここに一度一度我らこそ岩手大東江里一彦一彦よ。 いいしょ